私が勉強している言語学の建物です。<笑>ちょっと、はい、ここの教室で。勉強していますで。そこの窓際の教室なので、大抵<笑>。電車が通ると音が大きすぎて聞こえないんですよ、授業が。<笑>でも、景色が良くて、面白い建物です。最初、新しかったのは。 犬が街を歩いてるととところとかか<笑>あとはなんかドアを開けてなんか待ってて開けてるところとか他の人に気遣いをちょっと持ってるようなところとか<笑>日本とはまた違ったタイプの気遣いというか<笑> 人, が人がですね人が人に対して優しい<笑>感じがありました、うんはい 私は東京に住んでいたんですけど、電車がとても変わっていました、東京と比べると、例えば自転車を電車の中に入れて、自転車ごと乗り入れてくる人もいましたし、ペットの犬とかをと一緒に電車に乗る方も多くて、すごいちょっ と, ちょっとしたカルチャーショックでした。 雰囲気がすごいいい自由でちょっと緩いというかなんかもっとリラックスした感じが日本よりずっとリラックスした感じがあるところです日本だとやっぱりずっとこうーっーてしてるじゃないですかこの一つの社会に属するんだったらこうじゃないとダメみたいな。 ここののううじじゃゃなないいいとダメっていうのがあるじゃないですかでもなんか私は私でいいんだっていうのがドイツだとやっぱり大きいじゃないですかすごい一旦ドイツに行ってみるといろんなタイプの方々と会いましたもう皆さんそうして理論がが好きな印象があります友達とかもすごいなんかもう「それでいいんだから言ってくれるんですよねなんか私がこうでいなくちゃ」って言うと「そんなのどうでもいいじゃん」って言われたりとかしてすごい自由なところです 常に自分の意見とは異なる人たちがたくさんいますのでその人たちとどういう部分で意見が違うのか議論を重ねて自分が知らなかったことが分かるっていうところがすごい刺激的です。